ビシビシビキンで押すなんてこで言うんだ四人で十分ですよと<笑>いやいやいややりすぎよなんで<笑>こんにちはこんにちはソーチャンネルですソータロですまんぺいですおもちですゲストですはいはいというわけではい恒例のはい劇レンジャーを一緒に見ようの企画ですよ前回ね十七話はい、はい、えーゴーさんが 正式にいい話だったなと思ったら最後の最後に「久津くんが登場しました出ましたというわけで今回は第28話くん、はい、の初登場回っていうんですか ね, そうだねちゃんとした初登場回、うんね、一緒に見ていきましょうはいお願いしま す, お願いしますはいというわけで、えー、321の「うん、1」で再生ボタンを押しますんで、はい、皆さんも。 よろしくお願いします。は い, いただきますよはい321始まった、えー、ああ、お父さん<笑>あ妹の幸子幸子ちゃんっで職人ですから職人だね一気にテイスト変わるよね<笑>スクラッチとか見られ そうだよ ね, ね、すごい下町の工場でもスクラッチの関連会社ですから、ね、スクラッチマイスターズさちこ工場長がエレハンキン ポ, ンキン ポ, ンキンポ全部説明してくれた、今全部説明 ですようんそう5人目の仲間ですよなんてこと言うんだよ4人で十分ですよと全く、うん、全員が思ってます基地<笑>だろ大吉だろ今日だよ これ今度こそオープニング変わったんじゃないですか確かにこれちょっとどうなってるかだよねこれで変わってなかったらもう兄さんがね、うん、電話してますよもう多分東園に<笑>東さんにあ<笑>オープニングかっこいいですね相変わらずでもこれ変わってるとしたらこ の, なこの変身体アクションの中ですでにあると思うんだよね、うん ないもしかしてわかんないでもないんじゃないそうちゃんはまだ何を見せないんじゃないここでまあそっかそうだよ多分まだ俺ここ出てないと思う激レッド激イエローを兄さんは出てなきゃおかしいよねねえもう正式にね出てなかったらヤバいよあうわ出たいるいるよ出 た, 出たいってことは視察も い, たいるんだ先に見しちゃったんだね見しちゃうんだね だから当時の『劇ジャを見てる子たちは、うん、うわーみたいなそうだよねあれ先週の最後にいた人みたいなでもまあ先週の予告でもまあ出てますけどねロン様ロン様もこれで出てたっけまあ出てないさっきいなかったよ、ね、多分ねこっからじゃあ追加メンバーの我々がき、ね、たあ戦ってる戦ってるここかっこいいんだよなけん制と一緒にザッと いいよな、何回聞いたやっぱいいよね。中澤監督ですよ。ビシビシピキンで、おす、全然違うじゃないですか、題名。<笑>伝説の戦士がとか。<笑><笑> い, いよ い, いよ、いよいよ登場。 マク様の座り方よ。<笑>王様よ王様。怒ってるよ、ラゲクが。 リ オ, あン様うん、リオは桃源郷あっそう柔軟郷に向かってんだよね。うん その不在ってことだね。うん。びっくり。むちゃくちゃ怒ってんじゃん。ね、まだ早い。メンチカツよったよ。メンチカツ。来るね。最後の一枚。<笑>ちゃんもちゃんも好きなんだね。うんうん んのじゃあねえちゃんと持ってる持ってるよちゃんとあっ円<笑>横取りから入った<笑>釣りはいらないんですよいやいやいや。ずうしあじゃあ怒るよこれはあ初登場 いやそうですよ。お子ちゃまが食うもんじゃないとおっしゃってます。おっと、っと顔芸対決。うん、<笑>懐かしい。これね、ちょっと。あのどうどうだったのこれ。緊張してるのこれいや。これ初めてジャンと一緒にお芝居をしてるから。うんうん まあ、緊張してるし多分この衣装のシャックの締めるところもまだ定まってないね<笑>今のはどうなのちょっと開きすぎだね開きすぎう ん,、うんうんうん、<笑>兄さん兄さん兄さん着て兄さん着地が好きかっこいいよね2話でしょこいつ 怖っむちゃくちゃデザイン怖いよね口の中に口があるやんうんゲタ強いんだよねこいついああ回っちゃって兄 さ, 兄さんがああ<笑>レッツ行った来たよテクニックで落ち着いて見せてテクニック見せてああ<笑> うん、やられっぱなしやな気持ちいい硬いんだよね、確かに。じゃんきたじゃんきたよ。メンチカツ 持, 持ってる。<笑><笑>いやいやいやいやいや、やりすぎよ。<笑>なんでデコトラ<笑>危ない危ない危ない。 多分このメンチカツを持ってかれちゃって、うん、追いかけないといけない時に、うん、貸してくれたのがたまたまってことらの人だとね<笑> ひ, ひ, ひ引こうとしてる<笑>もしかして<笑>ヒーローとして完全に激ブルー含め引きに行きましたね今<笑>引きに来てるよね来た開けておおあはは ンが食べるんだでだってさ俺が買ってるからねあのメンチそうだけどジャンが買おうとしてたのを取ったんだから<笑>引かれてないんだから結果往来タイプですね初登場で引こうとして登場全部いった全部いったよ全部食った ありがとうございますいい笑顔じゃないですか緊張してるね<笑>緊張があるね<笑>緊張が見えましたよ緊張してるねえこんなシーンあったっけあるよ県の実家実家実 家, 実家が工場なんだよね ちょっとね帰ってくるのが遅かったんだよね。緊張してるねー。いやもうこの潔いよね。うん、あ壊れたの？壊れた。大限界ここから。あ<笑>蹴ったね。強い。 <笑>遠慮するでしすでょ<笑>それはねやっぱ遠慮しちゃうよ ね, 遠慮しちゃうねそんなこの前まで狼だったくせになんてこと言うんだお前ランマでもランちゃんのこんな表情初めて見たよ <笑>知りたくもないってミキ<笑>さんの言葉が冷たすぎるんだよ冷たいね知らないし知りたくもない<笑>ミキさんに「あ」って言ったよ<笑>痩せてるねいやそうだねそんな いきなり破門にされそうになってたんだ。ねお。これでね、チャンスをくれるんですよね。変わるんじゃないよ、マスターの前で。楽勝ですよ。すよマスターの前で、ちょりちょりするなよ。 でもこの動きはねちゃんと、うん、ね確かにあの変身体でもやってるんですよ、うん、つなげそうちゃん考えたのこれ、うん、もちろ ん,、えー、もちろん あ, ああああお特殊の動き このシーンでズッキーがすごくこう演じたみたいな、うん、こうロン様の、うんうんうん、なんかそのことを現場ですごい兄さんと話してたかな言ってなそうたねズッキーも兄さんもこのロンを演じてるのもね、うんうん、取材だったかななんかですごい話してたの覚えてるなうんどう面白かった まあ、楽しいよねその違うのを自分の姿でやるっていうのもあ、うん、ってるね、うん、でこれさっきシャーフに一人でも認めさせたら、うんたね、合格だみたいな感じで言う、ねうん、本当はあれだよね列とかゴーとか、うん、ランにそれぞれ認めにもらいに行くとこがあったんだよね、うん、あそうなんだそ う, そうだあったじゃない それをなんかあれだっけ、あったんだけど、ちょっと今尺の都合でなくなっちゃって。うん、まあいきなりジャーニー今言ってるんだけど。年<笑>次かつ大量に。に、ね、全部本物なんで。あ、そうなの。脂染みがすごいんですよ、ね。あ、本物なのこれ。う, ん、<笑>うまそう。<笑>なんで年次かつが好きなの。やっぱ男らしいからじゃないですか。 確かにケン怒っちゃダメだよ怒りますよそれはねダメだね普通の劇しか使えないんですよ僕ダメだよ <笑>まあそれはそうですよなんであんなに安定してんのメンチカツすごい安定感だねメンチかこれねすっごい技術使ってるんですよ僕た達、ねうん、メンチがこぼれないように激しい動きをしながらもやってんだあっ幸子ああ幸子 そうなんです。劇場験大好きなんですああああああ妹にとなっちゃいけませんよね怒るか青春おごりがあっピンと貼られたうんそうなんああ妹を泣かしてしまった と思ったら妹が大ピンチおっと出ましたあ、チェンジャーがなくてもできるの僕はあ、ね、の、劇を固めることができるんです<笑><笑>ちゃくちゃかっいい や, やっぱね、うん、僕にしかできない技ですから 天才才ななんだ才能の選手なんだ私この見た目でこの感じで天才って一番かっこいいやつやもうここから大活躍ですよこっから始まるね剣のストーリーそうですよなんか思ってたよりひげ薄いなねもっとボウボウだってイメージがねえ多分ねだんだんボウボウになってったんだと思う 胸毛もそんな目立たない ね, ね。お父さんもね、本当は応援してくれてるんです。戦ってんだよな、なっんですよこの3人は。あのカットになったと男も見たかったな。うん 俺見てみ た, かったそれ。君たちがねこうゴーの似顔絵を描いてる列のとこに行ってひげを描き足したりランニングしてるランちゃんのとこに行って、うん、声かけてなんかディスられたり兄さんの兄さんはそううの似顔の時よああなんて言ってた俺ひげ描いて「調子に乗るなよ」みたいな<笑><笑>そんなこと言ってないから はい、来たよやっぱ変身だ、ここで来るよ初変身うんサイブレードを出してなんか俺が思ってた変身と違うもっと手飾ると思ってた いや、でも多いよ、手数。ええ、ええー。いて己の未来を切り開くよ う, うな、ちょっと。アメジングアビリティ。できちゃった。きた。白ってかっこいいね、空手モチーフなんだよね。うん、さあ、倒したの、やっちゃうよ。 いいねこういうことできますかっけこういうのないからーそう で, すかできるんじゃいなかった銃の要素みたいなとこね、うん、やらせていただきました、うん、めちゃくちゃかっこいいじゃん ライトだぜだ多分ちょっとね伝言を意識してるん、うん、なんかここからがクライマックスだみたいな決めゼロ、うんうん、向こうにあったんだよね兄さんが説明してくれてる全部説明した兄さん、うん、このね「ライノセラス剣」っていうのが、うん、劇中拳を作った人最初に、うんうん、が使ってた拳法なんですよね、えー ソウちゃんのやつが初めてできたまあ、流派の一番最初のやつなのかな「超年年男」ーー「かたいにはもうん、貫いちゃう」もう言ってたよ貫いた<笑>変形するんです めちゃくちゃかっこいいやん。岩も真っ二つですね。<笑>どうですか。かっこいい、ね。水も。まれます<笑>どんだけ混ざるの、マジで。 いや、結構ありますよ、うん、えい、ー、えと年々段かっけやっぱね初登場だからねうおうっすそんな感じですよ私の初登場かっこいいなねいいねなんか いいね。いい。すごくかっこいいうんリオ様ずーっと濡れてるじゃ ん, んマスターも濡れちゃうよねロン様でしたとね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 この日でもちゃんとなんか一つ剣キャラクターがあるっていうかでも結構ねやりやすかったのはあるう ん, うんということでね「操縦痘はどこに行ったんだ」っていうところで終わりました<笑>なるほどね操縦痘がないと、ね、最後の顔が「やーべー」ってこうしてたもんねどこやったんだとわかりやすい感じでね、うん いやいいいい写真いやいやでもいいな草のなんか兄さんの登場からの蒼ちゃんの登場じゃん、うん、全然違うねやっぱ雰囲気がそうだねやっぱね蒼ちゃんはやっぱちょっとコメディー兼の、うんうん、コメディー要素で明るい感じで出てくるから、うんうんうん、ゴーの時はねやっぱこの列との再会とかオオカミになってしまってるこ と, とかそ う, そ う, そう シリアスな部分が多かったから、ね、剣はもうすごい明るい登場だから い, いね、うんうんうんうん、でもやっぱ自分で見ると恥ずかしいね十何年経ってから、うん、フレッシュだねだやっぱ笑ってる表情で緊張しとったなそうだねするわな出来上がった出来上がった笑中に入るわけだもんねさで兄さんはさ追加選手オーディションで一緒だったから、うん まだだあれだけど、その兄さんももうすでに何ヶ月もの撮影を経て仲間になってたそうだ予告ね「列と2人の会」でもやっぱこれきっかけでちょっと仲深まったよ ね, そ, ね、うん、深まったそれまでなんか「ワンペイが追加選手いらないですよ」派だったけど<笑>次のね29話で。 旧席でしたね、い, いらないとこ一切言ってないからねみんないらないって言ってたんで次に ま, まさかのレッツとのレッツとのなんかジャンとかっぽいじゃ ん, なんかジャンはねもっと後だったんだよねそうな、ねうんだまずレッツとレッツと横回ってねあ れ, あれ横も千代田がに ね, にねとねてもねえねえというわけで28番、はい、終わりました終わりまし た, ましたねえ久月兼レキチョッパー登場ということで どうでしたいやあ懐かしさとちょっとした恥ずかしさとなんて言うんだろうでもやっぱ劇チョッパーのフォローも大好きなんでかっこいいなって思うのともういろんな感情で難しいねコメントをするのが見ながらね恥ずかしさもあるしでもなんか初登場にしてうまいよねもうん、剣だよね ありがたい全然全然見れるうんと下手だなとか言おうかなと思ってたけど、うん、ちゃんと剣だね<笑>うんと、うん、もう印象残るし今一生懸命でしたね、うん、もうとにかく確かに髪もロングだと思ってたけどそこまでロングでもないんだね、うん、長いけど もなんかそんな今よりり 薄,、ね、薄いね濃、えー、濃くくななったたましああんののははこの時の3倍はある<笑>あやっぱだからもう久津犬と共に安田宗太郎も成長してんだ成長したんですよね。 顔も体も…体何年年年… 15年前前でですすかよいやいいねフレッシュだったね。ね、うん、というわけでご 視, 聴ご視聴いただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、えー、これからもね「リキレンジャー東映」さんの公式 YouTube で、うん、ずっと配信されていきますんで最終のまで、はいえー、ぜひこの後も追っかけて楽しんでいただけたら幸いです。 ぜひ見てください。お願いします。そのチャンネルもお願いします。ますますますありがとうございましたしまあま。ありがとうございます。バイバイバイバーイ！